今は宗達風神雷神図を描き日本美術に新たな風を巻き起こした絵師俵や宗達の生き方を滝音流に表現します常識にとらわれない新しいよさこいをぜひご覧くださいというコメントを頂 い, いておりますチームを代表して西澤里奈さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います西澤さん意気込みをお願いします はい、えー、皆さんこんにちは高知県から参りました滝尾と申します、えー、本当にねあの高知のよさこい祭りに引き続きましてこんな風に皆さんの前でよさこいが披露できるっていうのを本当にうれしく思います、えー、いろんなこと気をつけながらになりますけれども一生懸命踊っていきたいと思いますので皆さん最後まで、えー、ご声援よろしくお願いいたします ありがとうございました。それでは準備をお願いします。太陽。 h you さきおんでした。